皆様、ごきげんよう。チョウメヨと申します。イコロより、本人、チョウメヨ氏を応援いただきまして、誠にありがとうございます。この度、2 0 1 2年6月30日木曜日から、2012年7月3日日曜日にかけて、 突然の出勤や急な余地でやむをいないで予期せず3日間くらいであまり YouTube に出ていなかったようですのでご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます一方もう7月になりましたが 特に夏休み期間は YouTube など動画制度で再生数や登録者数を増やせるチャンスでありつまりエンタメの重要性が多い頃だと言われているそうですので今のところではリスナーの皆様に満足させて差し上げますように 大吉報でチャンネルのインターフェースを調整中でございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、それでは失礼いたします。